はい、皆さん、こんにちは。今日は、こちらの、a トート今回の私のチャンネルでは、初登場になります。実はこちらは、ラブーンチャンネルのおみさんのご行為により、こちらの a トートの P8、7 PR という機種になるんですけれども、こちらのレビューをさせていただいております。まあ、今回こちらは、 まあ私の動画で配信をさせていただいて、おみさんのラブーンブログの方でも掲載させていただくものになるんですが、まあ今回こちらの商品のご紹介を今回していきたいと思います。ぜひこちらのポーダブルカープレイオーディオ、興味のある方は最後までご覧になってみてください。で、まずこちらの A トートの P87PR の特徴なんですけれども、まず何と言っても、 こちら、7インチのモニターが非常に使いやすいということになります。こちらはサードパーティー製のクリップを実は使っていて、エアコンの吹き出し口に止めているタイプのものなんですけれども、この大きさですとそれが可能であるということになります。モニター自体が非常に軽いので落ちてくることもないですし、エアコンのルーバーが折れてしまうということもありません。 で、さらに、この配線見ていただくとお分かりいただけるかもしれないんですが、こういったポーダブルのカープレイオーディオですと、この配線が剥き出しになってしまうということがあります。できるだけこの配線を取り付けが楽ということを引き換えに、配線が剥き出しになってしまうという端緒があったりするわけなんですけれども、それも、このエアコンの吹き出し口に設定することによって、 美観もできるだけ損なわずに取り付けをすることができるというのがこちらの A ーとの P8 の 7PR の特徴になります。それからもう一つ大きな特徴というものがございます。車の電源をオフにします。で、この状態からもう一度、例えば車に乗り込んだとします。で、この状態で エンジンをかけます。そうしますと、A トートという画面が表示されるようになりましてで、ここからがポイントになってくるので、ご覧いただければと思います。まず、カープレイが非常にすぐに立ち上がるということと、このように閉じたところから開いてくれて、 途中から音楽を聴くことができるということです。すごくこちらも使い勝手が良くて、まあ以前ご紹介させていただいた、こちらのカープライドでもご紹介させていただいてるんですけれども、このようにこちらの A 等とでも使い勝手も考慮した作動状況になっているということで、カープレイがすぐに繋がってくれるので、毎日使っていて不満に思うということが全くないという、毎日の使い勝手を考慮して、 作り込みがされている一台になっていると、まあ、いうことになります。このように遠隔で操作することも可能です。こういうふうにボリューム調整もできますし、こちら、次の画面、選曲することもできる。で、また戻ることもできる。で、止めることももちろんできます。で、ミュートの設定というのもできるようになっております。それは、 こちらなんですけれども、このコントローラーが付属しているんですが、これ、ワイヤレスになっているので、ハンドルの付けたいところにポンと付ければ OK なんですが、これが非常に使いやすいです。純正でよく採用されているものだったりするんですけれども、ここはものすごく使いやすくて、この機能というのは、A 等とならではの機能になっていて、よく考えられて作られているなというのが、 感じ取れる機能となっていて、すごくいいものになっております。はい。それから3番目なんですが、これも A-TOT のこのポーダブルカープレイオーディオの大きな特徴になるんですが、こちらです。こちらが今 A-TOT の画面になるんですが、実はこちらなんですが、このようにドライブレコーダーとして使うことが可能ということになります。ポーダブルのカープレイオーディオなんですけれども、 ドライブレコーダーも内蔵されているということで、これはもう今までのコーダーブルオーディオではなかった機能かと思います。A t を使われている方は、まあ特にびっくりすることではないのかもしれないんですが、私 A 等と今までずっと扱ったことがなかったので、これはすごくびっくりしました。しかも、私ドライブレコーダーメインチャンネルで多く扱っているんですけれども、おまけ程度の機能かなと思いきや、 カメラ自体もすごくこだわっていて、前後ともに 1080p で WDR 機能等もついておりますし、1万円程度のドライブレコーダーと比べたら、非常にパフォーマンスとしてはもう高いものになっています。こうやって前と後ろと切り替えることができますし、こちら押していただくと、再生することも 画面上でもできます。かつ、こちら、ファイルになってますが、ここで、ファイルを読み取って、これ夜なんですけれど、夜の前の画面なんですけれども、非常にくっきり、高精細で、かつ、ナンバーもしっかりと読み取れる、条件によってはしっかりと読み取れるんで、まあ、2K 相当としてはもう十分な、 解像度を持ってるんではないかと思います。ちなみに、後ろの状況なんですけれど、後ろはこういう感じになっています。非常に後ろも明るい。夜間走らせて も, もう十分すぎるほどの明るさで、後ろのカメラはま防水仕様のカメラになっておりますので、ナンバーの上につけてるんで、スモークガラスの影響というのはま受けない。光が入りやすい位置にカメラを設定しているので、 まあ見やすくなっているというのはあるかもしれないんですけれども、まあこれだけ明るくくっきり鮮明に撮れているのであれば、もうドライブレコーダーとしての機能としてはもう十分すぎるぐらいのものになっております。でそう考えると、ものすごくパフォーマンスとして高いものになっているんではないかなと思います。それから、こちら。 まあマイクのオフももちろんできますし、こちら反転させることもできます。で、バック連動機能というのがついていて、ドライブレコーダーがついていないポーダブルのオーディオにももちろんついているんですけれども、これもすごく見やすいですし、きめ細かにガイドラインの設定もできるようになってます。で、こちら、前、後ろということで分割表示することも、 可能ですんで、ミラーとして使うということも可能と。で、ループ録画の時間。で、駐車監視モードは今現状はこれ使えない状況なんですけれども、ファームウェアのアップデートすることによって、今後駐車監視モードも使えるようになるそうなので、もう駐車監視モードもしっかりと使える、もう本格的なドライブレコーダーの機能が備わっているというのが、A 等と P80、 7PR の大きな特徴になるかと思います。はい。もうこれだけで も, もうこちらの製品すごく魅力的だということが伝わるかと思います。こちらの a t o の P80-07PR。こちらの機能紹介、特徴、今回ご紹介をいたしました。当チャンネルではこういった新しいカーガジェットを中心としたレビューを行っておりますので、ぜひ